こんにちは、アブロードです。今日はですね、月5万円稼ぐお小遣い稼ぎができる方法、サイト制作編のお話をしていきます。サイト制作、ブログだとかサイト、ウェブサイトを作る、えー、仕事がどんどん流行ってきました。今日はですね、月5万円のお小遣いを稼ぐためのピンポイントの簡単な方法についてまとめていきます。僕のチャンネルではこうした、えー、コスパ生活だとかフリーランスの仕事についてまとめています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 今日はサイト制作、ブログだとかメディアを作れるようになった人に向けてお話をしています。プログラミングだとかサイト制作っていうのがすごく人気になってきました。ただ、プログラミング勉強したりだとか、Java だとか、えー、いろんなプログラミング言語があるんですけども、それを勉強した人が実際仕事になってるかっていうとなかなか難しいところがありますよね。僕もプログラミング一緒にやったことがあるんですけれども、プログラミング書けません。 で一応は英語で書かれているところの文字の羅列なんで何を書いてあるか何がどうなってるかっていうのは大体わかるんですけども自分で書けって言われたらそんなに書けないですただじゃあ書けなくてもサイト制作の仕事ってできるんですよねそのサイト制作の仕事について今日はセキュラルにお話ししていきます実際いろいろと方法があるんですけども今日は3つのパートに分けてお話をしていきますこの話を聞いてくださった方があなるほどこうすればプログラミングを生かして自分の仕事を作って月5万円の小遣いする がででききるるななとか副業いいい う, ふうに思っててただいて実際に実行していただければなとい う, ふうに思いますまず、えー、ポイント1つ目なんですけれども1つ目はですねテンプレートをサクッと使ってサイト制作をすることです例えばブログを作りたいだとか例えばメディアを作りたいっていう方がいらっしゃってでその中でもいろいろとブログを稼げるっていうふうに今世の中では人気になってきましたで実際作れる人は増えてきたんですけどもそれを活かせる人って少ないんですよねで 活かせる人ってて、少なくてプラス作りたいけど何していいかわからないっていう人も結構いるんですよそういった意味で作れる人と欲しい人をマッチングさせるっていうのがすごくポイントになっていて作りたいけどわからない人と作れる人をどうマッチングさせるか例えば自分がサイト制作できるんであれば作りたいなって人を探さないといけないんですよねそれをどうしたかっていうと僕は、えー、パソコン教室であったりだとかあとはその自分の知り合いに営業をかけてい 僕が一番最初に始めたのは、知人の個人事業主の人に声をかけていくことです。例えば、エステサロンを経営している人だとか、例えば、ウェディングプランナーになった人だとか、というふうに、もうちっちゃいビジネスを始めた人、プチ企業家の動画を以前上げたんですけども、プチ企業家になった人たちが結構世の中にいて、ただし、サイト制作ができない人が多いんですよね。で、例えば、Twitter を持っています。 インスタ持ってます。ただブログだとかは持ってないですよって人が多いんでそういった人にピンポイントでアプローチをかけるというのがポイントですで特にあの僕がおすすめしてるのは、えー、起業してるような女性がいいんじゃないかなっていうふうに思っていますなんでかっていうとちょっと機械にあの弱いですよっていう方が多い印象を受けますこれは僕の主観なんで何とも言えないんですけども 男性の方がやっぱりパソコンとかガジェットをが好きな人が多いんでそういった意味でも女性が、えー、ガジェットが苦手な人が多いんでそういった意味で、えー、女性にピンポイントに影響をかけていくのも面白いかもしれません僕がやったのは、えー、エステサロンを経営をされてる方に影響をかけたりだとか、えー、そのウェディングプランナー作っ、えー、ウェディングプランナーとして活動されてる方をインスタで探してそこに DM を送ったりだとか っていうふうにピンポイントで個人事業主の方にあたって、えー、サイト接続をしてみるとかあとは雑貨屋さんだとかですねそういった意味で地方に住まれている方を、えー、ピンポイントで押さえて DM してっていうふうにやるのがポイントですで実際その料金なんですけども僕は1万円ぐらいから5万円ぐらいでサクッと作ってお渡ししてました正直テンプレートで作るんでそんなに時間かからないんですよねサーバー立ち上げだとかの費用は別にしてデザイン代として1万円から5万円ぐらいを 大体いい5万円で込み込みの費用でいたら出たかなっていうふうな形なんですけどもそういった意味で、えー、どういうふうにやってっていうのをこういかく教えながら仕事をしていくでプラスやっぱりそのガジェットだとかパソコンが苦手な人はその操作方法が苦手なんで月々いくらでっていう形で月々契約を結んでで業務委託契約だとか結んでそういった意味で5万円で作るんですけどもそこから月々1万円だとか、えー、編集することに5千円っていうふうに課金して いただくような契約をすれば、その1万円だとか5万円で作ったとしても収入になっていくるというふうに、えー、仕事になっていくるという形があるので、それを例えばあの10人作れば10万円ぐらいになるんで、そういった意味でフリーランスとして月5万円稼ぐにはお小遣い稼ぎになるんじゃないかなと思っています。まず一つ目はサクッとテンプレート作るという話でした。次二つ目、二つ目は地域特化したメディアを作ることです。 これは僕が今やってることなんですけども、ブログって今すごく流行ってますよね。で、ブログ何書いていいか分からないとか、どれを書けば自分が読まれるのかっていうふうに思っている人が多いと思うんですけども、まず一つ目に、地域に特化したこと、自分の身の回りのことを配信しているのも面白いです。僕やってるのは福岡 の, あのメディアを作ってたんですけども、福岡の情報だとか、福岡で例えば月額4980円のランチ食べ放題のサービスが始まりましたよっていうのを打ち出しいるとか、 ブログにに書いととかすることによってその地域に特化した話ができますそうすると地域特化したメディアになるんでそういった意味でも地域の人に優しい配信ができますしそれをもとに見てくれた人がなるほどこの人だったら信頼できるんじゃないかというふうに思っていただいて営業をしてもらえるだとかダイレクトメ ッ, セージメッセージだとかメールをもらってそこからサイト制作の依頼を受けたりだとかというふうにできるんでそういった意味でもすごくあの担保になるポートフォリオになるっていうのが地域メディアの良さです。 で実際あの結構有名だった秩チ父チチチ埼玉の秩チ父チにある秩チ父チっていう、えー、地域サイトの方だとかも秩父 の, チチのサイトを通して順位広告だとか、えー、ライティングの依頼だとかサイト制作の依頼をもらっていたっていう話があったんですけどもそ れ, それと同じように地域メディアを皮、えー、切りにして自分のポートフォリオ自分の模倣サイトとして、えー、出しながらそれをもとにサイト制作していくっていうのもポイントの一つです。 実際僕もいろいろとやってるんですけれども、えー、地域メディアをすることによってそれを見せることができる例えば福岡 w i f i カフェっていうふうに検索してもらえると僕のサイトが出てくるようにそういった意味でですねこれ検索してみてくださいこういうふうに運用すると、あのー、サイトで検索をした人が見てくれますよっていうふうに、あのー、見せることができるのでそういった意味でも地域メディアを作るっていうのは面白いポイントになります2つ目は地域メディアを作ることです 次、3つ目3つ目なんですけれども、パソコン教室を開くことです。これあの、やるかやらないかは置いといて、おすすめのポイントがあります。それが、ターゲットをちょっと年齢層が高い人に絞ることです。えー、やっぱり世の中がパソコンの時代だとか、タブレットの時代、スマホの時代っていうふうに流れてるので、やっぱりおじいちゃん、おばあちゃんもスマホだとかパソコンだとかを利用したいと思ってるんですよ。ただ、教えてくれる人がいないんですよね。そこに、えー、ターゲットを絞って、 営業をかかけたたりりだととパソコン教室を作るることがでできる人やりたい人やいにはお す, すめです例えばあのパソコン教室を開いたりだとか50代60代限定で地域の公民館で無料でやってみるだとかっていうふうにパソコン教室を開いてプレミアムじゃないんですけども一旦開いてそこからより中級編に勉強した人は、えー、月々いくらで来てくださいみたいな形でどんどんどんどんそのパソコン教室を広げていくっていうのがポイントかもしれません。 で実際僕はパソコン教室はやってないんですけどもパソコン教室みたいなことをやった時にあの地域の方からお声かけをいただいて60代だったかな女性のサイトを作ったりだとかしましたで正直その1から10まで教えないといけないっていうのがあの難しいところなんですけれどももし教えることがお好きな方だったりとかより地方に住まれてる方がもしこのチャンネルを見てくださってたとすればそういった形で地方の なんですか地域活性の一環としてあの、ご自身のスキルをシェアして、地域の皆さんにパソコンを教えていくのもありなのかなというふうに思います。3つ目はですね、パソコンのベース100という話でしたで。今日はですね、サイト制作でおすすめの3つのポイント、月5円稼ぐための3つのポイントをお話ししてきました。実際、いろいろとあるんですけども、サイト制作をする上で、やっぱりそのサクッとテンプレートを作っていくというのが1つと、地域メディアを作ってブログで収入を上げてみると。 で3つ目はパソコン教室を使って、えー、自分で営業をかけてくるっていう話をしていきましたで実際いろいろと方法があるんでそういった意味でも自分がやってきたことを自分のブログで発信したりとか僕みたいにあの自分のプロフィールに今概要欄に貼ってるんですけども、えー、自分のプロフィールに自分がやってきたことを事細かくあの羅列していくとより面白い見せ方ができるんでよかったら僕の、えー、ブログのプロフィール貼ってるんで 概要欄から見ていただければなというふうに思います。今日はですね、こうしたブログのプロフィールの話だとか、サイト制作の営業の方法についてお話ししてきました、えー。今日の話がいいなと思ってくださった方は、いいねボタンを押していただいて、また次の動画でお会いできたらなというふうに思っています。次の動画はですね、月5万円稼ぐためのミニマリストの発信方法だとか、えー、月5万円シリーズをどんどんやってくるので、よかったら次の動画も見てください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。